どうぞ歌詞を聴きながらお楽しみくださいというコメントをいただいておりますチームを代表して種崎勉さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います種崎さん意気込みをお願いしますはい皆さんこんにちはえ千葉からやってまいりました、えー、千葉の福生家と申しますホあのスーパーやさこいは久しぶりの参加なのでホントワクワクして今日は参加させていただきますどうぞよろしくお願いしますありがとうございました それでは準備の方をお願いいたします。準備も整ったようです。それではジオレイン北展会の皆さん で, す, です。それでは参ります。 暑いです はい、千葉のよさこい千葉連発展会でした。どうもありがとうございました。ありがとうござい ま, ざいます。<笑>